皆さんつながってますか。大丈夫ですかね。う い, ういやでも最初に名前紹介するときに一応急に登場したらびっくりするだろう。ペクシだろ。はいや、<笑>お客様。お客様。はい、つながってますか。大丈夫ですか皆はい、つながってます。いはいす い, はい、い。はい、それではお時間になってますかね。はい。なりました。はい、なりました。はい。はい みなさん、こんにちは。こは。はい、じゃあ、さて、お時間になりましたので、始めていきたいと思います が, <笑>が。今日ね、進行の方を務めていきますのが、今日初登場です。<笑>かねち。かねち。かねでーす。<笑>こんにちはお。お願いします。そして、館長と、私、日向ママで進めていきたいと思います。皆さん、よろしくお願いします。 なるべこっちにすれば、うん、この辺からもうもうちょて。じゃ皆様改めましてこんにちは。ちは今日はてつこちゃんのお名前発表会やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。あ, あっちおくまでお客さん来たら一応。あその前の動画も見ていただけましたでしょうか。<笑>可愛かったですね。はい、とても小さい頃のね動画もあったと思うんですがちめちゃめちゃ可愛かったと思います。階段から落ちてたね。はい、落ちましたねいしみ。話す時もありましたね。懐かしい。<笑> そうですね。今ではね、結構大きくなりましたので、今からですね、その徹子ちゃんの名前発表を始めていきたいと思います。はい、さあ、まずは、トドたちの、トドの子供たちがいるお家の中に入っていきましょう。お、はい、願いします。みんな来てきて、みんな来てきて、あ、洗濯物とか気をつけてね。ーはーい。<笑> さ子供たちは今ですね。はいはいはい、恋 の, 恋の場所が違うもんね。はい、そうなんですよ。恋の季節を迎えていまして、はい、お母さんとお父さんとは別に子供たちがこちらのセーチプールの隣で暮らしてます。す期間限定ですね。また恋の 何, 何が失われました。接続が失われましたよ。Wi-Fi じゃないですか。あら、w i f 初めてやな。あ、つながった？一瞬切れてます。大丈夫？ <音楽>のが出ますあごめんなさい。ちちょっっとと一瞬切れちゃいますあてないでいいいいいいいままままししたたなんで初めめててすすすすすすねねごさきよおに入思オープン願すぐにはの子 今目の前にいるのが今日の主役と、うん、して2歳になりましたテスコちゃんです。はいおめでとう。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは8時ですがテスコちゃんの名前を教えていきたいと思います。<笑> まあ、ます男の子でとては、お名前発表していきたいと思います。 Thank、okay. you. けどね。ーい。こちらもあく元この子も毛変わり中だね。顎の下とかでも毛根とかがね、はい、毛がっててね変ってまーす。いいでしょう。が可愛い。そんなことできるようになった。えー、<笑>できだね、えー。さあこれ何人のお便りがあの募集はありましたか。今回三百五十五件を応募していただきました。いろんな女の子。 かわいいあのちゃんの名前ましまたの130キロぐらい。キロ<笑> ちょっとメスやから三百五十ぐらい、三百十ぐらいしかなれへんの。メスや、うんはい、<ス> さ, さんからつながりました。はい、こんにちは。<ス>こんにちは。じゃあおさん今回はお名前の方にごごいただきとっても素敵なお名前をつけていただきありがとうございます。<ス><ス>はい、はい。では小沢さん由来をお願いします。 からごがからではそんな、ね、いろいろお名前つけてくれた小沢さんに館長から感謝状を読ませていただきたいと思います。 感謝状をお届けのあなたは2020年6月26日に伊勢新パラダイスで生まれたっという名前たくさんの方に愛されるような素敵なお名前を付けてくださいました<笑>そしてここに感謝の意を表します令和4年6月25日<笑>株式会社伊勢の大通岩パラダイス伊勢尿通和フルーツ安全館館長田村隆太ありがとうございますありがとうございます あの立ち向けてこんな感じです。はい、満車状になります。またね、後ほど送らせていただきます。ありがとうございます。うざますじゃ、小さんにはこちらの感謝状、そして伊勢新パラダイスの年間パスポートとこちらオリジナルタンブラーをプレゼントさせていただきたいと思います。はい、楽しみにしてくださいます。さあ、それでは今日はお名前発表をご覧いただき誠。にり またですね都道の子供たちそしてお母さんとお父さんにもぜひ会いに来てくださいねそれではさようならバイバ イ, バ イ, バ イ, バ イ, バイこっちがすなっちゃう<笑><笑>大丈夫ありがとうございます